プランクを行ってもなかなか腹筋に効かない。お腹よりも腰が痛くなる。そういった方におすすめな膝つきタッププランクというのを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、腹筋苦手な方でもお腹にしっかり効く膝ついたタッププランクを紹介していきます。 初級、中級、上級と3種目紹介していきます。30秒、20秒、10秒っていう風にやっていきますので、ぜひ一緒に頑張ってみてください。今回のプランクのいいところは、普通の腹筋よりも首が痛くなりにくい。腰が痛くなりにくい。なのに腹筋に効きやすい。といったやり方になります。膝をつくので、できるだけ柔らかい場所で行ってください。もし硬い床の場合は、タオルかなんか敷いて行ってください。 そして今回のプランクのデメリットとしては、お尻を締める、お腹を締める、腰を丸めるっていうことができてないと、お腹に効きにくいです。なので、お尻が上がって、お腹が伸びて、腰が反れてる、そういった状態でキープしても腹筋に効きにくいので、そこは動画を見ながら意識してやってみてください。それでは初級編からやっていきます。まず、プランクの基本としては、 肩の下よりもちょっと肘が前の方が腹筋に効くそしてかかとの位置が前に行っちゃうと腹筋よりも肩に重心が乗るのでお腹に効きにくいなので腰をしっかり丸めてかかとの位置を後ろに下げるそうすることでお腹に効きやすくなりますそれを踏まえた状態で今回は肩の下よりも肘が少し前スマホは顔の下足は肩幅 かかとが前に行かないようにかかとを後ろ。この状態で体を持ち上げて腰を丸めて5秒キープ。膝をついて5秒キープ。膝を上げて5秒キープ。といった感じで30秒やってみましょう。プランクは足に重心が乗るとお腹に効きやすいです。膝を持ち上げるときに足に力が入るのでお腹にも力が入りやすいです。お尻は必ず 上がらないように腰丸めてください腰丸めると腹筋が締まってますからその状態をキープして30秒間5秒おきに膝をついてください初級編頑張っていきましょう30秒です動画を見ながらやってくださいまずはスタンバイです肘が前かかとが後ろまずは体を持ち上げていきますそれでは行きましょうスタート5秒おきに膝をつきます 頑張ってはい膝ついて腰丸めてはい膝上げてお尻締めてはいついてお尻を締めたまま上がって頑張ってくださいあと少しです膝ついてラストオッケー次は中級編です 肘ではなく手をつきます。脇の下よりも少し前に手をつきます。肩の少し前ぐらいです。顔ぐらいの位置です。この状態でこういう感じでキープ。体が前に行かないように。この状態でキープ。膝をつく。キープ。膝つくって感じです。お尻しっかり締めてお腹は少し下げます。膝ついたらこれぐらい。前ももが床につくかなぐらいです。で、上げる。 これは20秒です頑張っていきましょういきますあと5秒したら膝つきます体は低めはい膝ついて上げて息長く吐いて膝ついて OK さあラスト上級編です 上級編はかなり低い位置でやりますもう手をしっかり前に伸ばして万歳する感じです万歳する感じで体を持ち上げますで膝をつくいきましょう最後10秒10秒間息を吐き続けてくださいそれではいきますスタート頑張って体は低くはい膝ついてキープ Okay! お疲れ様でした今のがもし腹筋に効きにくかったよって方はですね息をできるだけ長く吐いてください息を10秒間ぐらい目安で吐くともっとお腹に効きやすいですそして腕と足の力を抜くことでお腹にしっかり力が入りやすいですポイントとしては腰を丸めるお尻を締めるお腹を締めてキープこれがポイントになります 初級、中級、上級3種目やりましたけどもどれが一番やりやすかったよとかねどれが一番効いたよっていうのはグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS も行ってますので説明欄からリンク見てもらってフォローぜひよろしくお願いいたしますインスタグラムは毎日アップしているのでぜひチェックしてください今回もご視聴ありがとうございました